どうしてもお腹周りが気になる。いろんな腹筋やっても、どうしても横だけ細くならない。くびれてこない。そういった方におすすめな、スイムバグというのを紹介していきます。今回、たったの5回でしっかり効くやり方になります。初級と上級の2種類を紹介していきますので、いろんな方々にやってもらうことが可能です。ぜひ、一緒に頑張っていきましょう。今回の動画を最後まで見てもらうことで、腹筋の中でも かなり下腹に効いてなおかつ簡単にお腹に効かすことができるプラスアルファくびれができてくるやり方を紹介します最後までご視聴ください はい、皆さん、こんにちは。タートルです。今回ですね、たったの5回で、くびれ、下腹に効果的な、スイムバグというのを紹介していきます。以前、デッドバグというエクササイズを紹介しました。このエクササイズもね、すごいお腹全体に効くんです。ですが、今回は、その中でも、下腹とくびれ、その部分により効きやすいやり方になります。やり方によっては、首や腰が痛い。 そういった方も多いと思いますので、今回は安心してください。初級バージョンも紹介します。初級、上級と2種類やっていきましょう。今回のスイムバグのいいところは、骨盤を外旋して行いますので、お尻を締めて腰を丸めてお腹に効きやすくできます。そして片足に負荷をかけるので、より下腹に効かすことがね、できます。なおかつ、体をひねるので、 外腹斜筋にしっかり効かすことができます。この説明だけ聞くとなかなかやり方難しいんじゃないのかなって思うかもしれませんが、やり方はとっても簡単なんです。ぜひ一緒にやっていきましょう。紹介していきます。まず初級編から紹介していきます。今回はあぐらを組んで、このまますねを持って、右手は頭の後ろでこのまま 体を横に向けたままで寝、ね、っ転がりますこの時に手で脛を持つことによって背中を丸めることができます背中が丸々とお腹を締めやすいのでより腹筋に効きますそして体をひねったままでキープするので外腹斜筋を、ね、効かすことができます手の力は軽くするほど効きます初級バージョンはこれで 5回ずつ軽く揺れます。ちょっとやってみます。これで、1、2、3、といった感じで、各5回ずつ揺れます。5回の間、息は吐き続けてください。これを一緒に各足やっていきましょう。あぐらを組んで、すねを持って、体はしっかり横を向けて、スマホは置いといてくださ い, い。行きます、5回。息しっかり吐いて。 Three, t w 12345OK、OK、反対も行きますスリーツ o ワンゴー 12345OK 今のが初級編になります とにかく息をしっかり吐く、お腹をへこます、腰を丸めるっていうことで、下腹、そして外腹斜筋に効かすことができます。今回、上級続けてやっていきましょう。上級編は、あぐらを組んで、手で膝を押さえて、頭は横向けて、こういった状態で5秒キープ。今度は反対にして、5秒キープ。 5秒間息吐きます。これを左右5回やっていきます。今回は初級は片方ずつでしたけども上級は交互です。泳ぐ感じです。なので泳ぐ虫、スイムバグと言います。これを一緒にやっていきましょう。組んでる足を押さえることによってより下腹に効きます。体はしっかりひねっておきます。いきます。321GO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 オッケーお疲れでしたた上級かかなりきつかったと思います息吐くのがね5秒間ですけども息をね 止めてししまった方っていうのも多いいのでではないでしょうかこれはしっかり足であぐら組んでるんで下腹にしっかり効きますそして体を横向けてますから片方のウエストは伸ばされて片方は縮められてくびれ作りには最適なエクササイズ方法になります基本的に最近のしてる動画っていうのは腹筋のね表面そして腹筋の一番多く腹横筋 主にのしててる場合が多くって最近ね、この外腹斜筋っていうのはね、あんまり使われるエクササイズがないので、今回ね、選択してアップさせてもらいました。今回頑張ってやってみた方、よかったらコメントやグッドボタンよろしくお願いします。今回、上級編はね、しっかりね、お腹がへこんできます。とにかく息はしっかり吐いてください。プラスアルファ、体をしっかりひねる。首だけじゃなくてね、体全体で体を回しとく。 そうすると片方しっかり縮まったもので効きますのでそうやってね意識してやってみてもらえたらと思います各種 SNS は説明欄にリンクを貼ってますのでよかったらリンクのフォローよろしくお願いいたしますそして Twitter の方ではですね毎日行うべきエクササイズというのをいくつかね紹介させてもらってます基本的には毎日紹介してますなので今日何しよっかなって迷った方はね Twitter のリンクをフォローしとってもらったら 何したらいいよっていうのがね届きますかよかったらツイッターのリンクフォローしてもらってそしてエクササイズをしたもしくは体の変化が生まれてきたビフォーアフターがあるそういった方はね「でタートルフィットネス」とつけてもらって投稿してくださいそうするとしっかりね見させてもらってコメントしますので是非よろしくお願いいたします今回もご視聴ありがとうございましたスイムバグでした you